今日は受賞、上、えー、演5号のもの、えー、を始めさせていただきたいと思いますが、ただちょっとお天気の方もかなり暑くなってきましたので、ね、中傷の方とか気をつけて、えっ、ー、と見ていただきたいと思います。上、えー、演も変わらず、えー、このお天気で熱が、えー、暑さを吹き飛ばすような演舞をしたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは今日に引きけ。 よろしくお願いします。 s h o u h o e r h The i t y of e c i s t h t of h e city of t of the c i t t i t of the c i t t e c i t of e c i i of the c i t h e i t y of the y of the c i t e t c h e city e べての葉月を熱くなる風踊る」<音楽><音楽><音楽> Yes, I'm just a yes, I'm just a yes, I'm j u a m just a yes, u s I'm j u a y I'm a m just a yes, a m a t a y a y i y a m a y a y a yes, a y a t a y a y I'm i s u m a yes, I'm u yes, u I'm a t s u s t a a yes, i s u m a yes, I'm u I'm sorry, I'm not o m h a s o l y o me r y I'm not so much a 御台場市から奥脇健二さんでした。